黒詐欺の第一話が10月21日に放送された。この作品名を聞けば2006年に放送された山下智久主演シリーズの記憶がちらつく人もいることだろう。平成の人気ドラマと比較される立場での第一話放送となったが、蓋を開けてみれば山 P 班も好きだったけどこっちも好き。と SNS では好評の声が多い。 その要因は、平野紫要が作り上げた、新たな黒詐欺像、だ。原作は、2003年から2013年まで、週刊ヤングサンデー、週刊ビッグコミックスピリッツ、共に小学館、で連載された同名漫画で、この9月からは、ビッグコミックスピリッツ、で、外伝となる、黒詐欺再起動、18歳新成人詐欺犯罪編、が7週連続で展開中。 山下智久主演のシリーズ第1弾は2006年にドラマ化2008年に映画化という流れであることからそれ以降のエピソードは本作で描かれる可能性が高い山下智久の公認として抜擢されたのがキングプリンスへの平野市要天然キャラクターと愛嬌で人気を博す平野が詐欺師の主人公黒崎隆史をどう演じるのか その疑問は第一話の冒頭シーンで早くも解消された。物腰柔らかく、ひょうひょうとした振る舞いで有志詐欺グループから資金を騙し取る鮮やかな手口、出口で張り込んでいた警察を変装で潜り抜ける様は痛快そのものだった。第一話のストーリーのようは、黒島決再演じる法学部学生吉川つららとの出会いだ。 道案内を買って出るお人よしな性格に対し困っている人には親切にしましょう。その教え、たまには疑った方がいいよ、とアドバイス。詐欺師の黒崎と純粋無垢なつらら、この二人の人間性が今後の関わりの中でどのように変化していくかも見物もだ。黒詐欺といえば人をおだまし金銭を奪う白詐欺。色恋を餌とする赤詐欺。 この世で一話だけ、白鷺と赤鷺だけを餌とし食らう最強の詐欺師がいる。詐欺師を騙す詐欺師。その名は黒鷺、黒杉という冒頭のナレーション。その黒鷺の本領は第一話でも展開された。 白詐欺である企業セミナー会社の代表カ須ガキミヨ高橋光臣に対し、うまく詐欺の手口を語らせて、その様子を盗撮公開し、桜を用いたセミナー会場での暴動演出、そして桜の警察に追われていると勘違いし追い詰められた瞬日から、セミナー詐欺で蓄えた6億7000万円を、この金には誰も手を出せない。 とする暗号資産と称して奪い取るという、瞬日の真理を巧みに誘導して見事に白鷺を送ってみせた。ここまでをひょうひょうとこなした黒崎だが、一転して瞬日を追求する際に見せた怒りの表情には驚かされた。 詐欺会の重鎮三木本、坂東や十郎の居場所を教えろと最初は穏やかに迫ったが、三木本に見限られた瞬日が、俺は警察に自首する。俺には家族がいる。俺さえ自首すれば。と口にすると、胸ぐらつかみから窓ン、そして、ふざけんな。と一括する黒崎。何が家族だお前らにぶっ壊された家族がこの世にどれだけいると思ってんだ と聞き迫る表情で詰め寄る。そして、じゃあどうする殺すかお前に人なんか殺せんのかと逆切れする瞬実に、大使殺してやりたいよ。この手で、お前も、三木本も、白鷺はみんな、と、怒りと悲しみが入り混じった顔で睨む黒崎。 白鷺により家族が崩壊した過去を持つ黒崎の心の闇の深さが描かれた印象的なシーンとなった。今後の見どころとなるのは黒崎の仇である三木本にいかにして復讐を果たすか、そして黒崎の師匠的存在であるカツラギトシオ、三浦智和がどう関わってくるかだろう。三木本はラスボス的な存在として、 海を追うごとに接近することが予想される。しかし、第一話にして黒崎は、カツラギが三木元と繋がっていることに感づいている。さらに、エンディングでは、カツラギが黒崎家を崩壊に導いた、詐欺の設計書、の設計者であることが明らかになった。意味深としかい用のない満面の笑みを浮かべるカツラギには狂気を感じた。 用途、影のメリハリの効いた、新しい黒詐欺像は、詐欺という重くなりがちなテーマに親しみやすさを加えるアクセントになっているに違いない。今夜放送の第二話では、黒崎と警察が肉薄するシーンもあるようだ。敵だらけの世界を黒崎がどのように潜り抜けていくのか注目だ。